こんばんは今日も外から帰ってきました。今日は友達と一緒に外食をしてきました特にどの店に行くっていうのは決めてなかったのでその場でお店を決めたんですけど一緒にハンバーガー屋さんに入ってご飯を食べてきました私はブルーチーズが入ったハンバーガーを食べたんですけどすごく味が美味しかったです。 で一緒にポテトをつけますかっていう風に聞かれたんですけど私はあんまりポテトがフライドポテトが好きじゃないので頼まずにハンバーガーだけを食べました結構ボリュームがあったので満足感のあるハンバーガーでした友達は日本人の人なんですけどイギリスに来てから出会った人ですイギリスに来てから誰かとご飯に行ったのは多分2回目。 だったかなと思いますその行ったレストランなんですけどお会計の仕方が分かんなかったんですがウェイトレスの人がお会計のレシートを持ってきてくれて席でお支払いをするっていう形でしたで、そのウェイトレスが持ってきたレシートにチップ代が 10% 入ってたので現金でチップを払ったり 追加でチップを払ったりっていうのはせずに含まれているチップの分だけクレジットカードでお支払いをしてきました支払った分を友達と分けたかったんですけどそれも柔軟に対応してくれてそれぞれクレジットカードで払うことができましたその後ですね今日はまた買い物をしてきたのでご紹介しようと思います 今日の買い物は年内最後の買い物のつもりで買ってきたのでいろいろと買ってきましたまず最初にプライマークでレギンスを買ってきましたレギンスは1本すでに買ってあるんですけど結構分厚いレギンスなので薄めのレギンスがもう1本欲しいなと思ってこちらを買ってきましたこちらは6ポンドでした あんまり衣類にお金をかけたくないなと思って割と日本から衣類を持ってきてたんですけどレギンスは持ってきてなかったので今日改めてもう一本買いましたこちらは前回よりも薄いタイプのものですあとはポンドランドにも行ってきまして発音がポンドランドなのかパウンドランドなのかまだちょっと分かんないんですけども 私はどっちでも読んでます。で、今日パウンドランドで買ってきたのが、えー、スポンジです。これは食器を洗う時に使おうと思って買ってきました。これ1ポンドなんですけど20個入ってて、まあ、20個もあれば1年は使えるなと思って買いだめのつもりで買っておきました。で、こちらは霧吹きです。結構部屋が 乾燥してしてまうので加湿器っぽいものを買うかどうかも迷ったんですけどひとまず霧吹きを使って乾燥対策をしてみようかなと思ってこちらを買ってみました部屋で洗濯物干ししててても可愛いってしまうんですよねで。洗濯物がカラカラになるとどうしても湿度がどんどん下がっていってしまうので霧吹きで 対策をしようかなと思ってとりあえず買ってみましたこれは一ポンドですこちらもポンドランドで買いましたこちらは小さいカゴなんですけど今お風呂場と洗面所にこのカゴを使って自分のものを分けて入れてるんですが キッチンも自分のものを入れるカゴが欲しいなと思ったので今日2つ買いました白いカゴが欲しかったんですけど白いカゴが欲しかったんですけど白いカゴが不良品っぽくってここら辺の角がちょっと尖ってたんですね危ないなと思ったので欲しかった色じゃないですけど ブラックでででつつを買いましたこちらは2つで1ポンドです今思ったんですけどキッチンに2カゴと机の上にももう1つ欲しかったので3つカゴが必要でしたねまた年明けに買い物をしたいと思います あとは電池を買いましたこちら日本から電動歯ブラシを持ってきたんですけどその日本から持ってきた電動歯ブラシの中に使っていた電池が充電式の電池を持ってきていたんですね。 だけどその充電式の電池が漏電してしまってもう使えなそうだなと思ったのでこちらの電池を買ってみましたでも日本製の電池じゃないので動くかどうかわからないんですけどひとまずこちらの電池で動くかどうか試してみようと思いますその後ブーツという ドラッグストアにも行ったんですが先日ブーツのアプリをインストールしたんですね初回利用すると200ポイントもらえてでその次の買い物で20ポンド以上購入すると400ポイントがもらえるっていうクーポンがあったんですねで今日買い物を2回に分けるつもりはなかったんですけどたまたま 通りがかりに2店舗を見つけたので今日は1日2回もブーツに行きましたでそのポイントが欲しくて2回行ったんですけど1回目は200ポイントをもらえたんですが2回目の買い物が安物買いをしたために20ポンドに届かなくてでもあともう少しなんですけど欲しいものがなくて。 19.75 ポンドの買い物をしてしまったんですねなので400ポイントはもらえなかったですちょっと今考えると本当にもう一つ何か買っておけばよかったですねで最初にボディーソープを買いました前買ったボディーソープなんですけど 以前購入したボディーソープは、えー、シャワージェルであれでも問題なかったんですけど現地の人が使ってる割合が多いのがこちらのダブのボディーウォッシュなんですねこれを使ってる人が圧倒的に多くてまああのこの香りの違いはそれぞれ 違ううんでですすすけどもダブを使ってる人ってていいる人のがすごく多いですなので私もこのダブを一回使ってみようと思って買ってきましたなので前のボディウォッシュがなくなったらこちらのダブを使ってみようと思いますでこれはブーツのプライベートブランドのコンディショナーです 今、ジャンプは足りてるんですけど、コンディショナーがもうあと2週間ぐらいしたらなくなりそうなので、一応ストックで先に買っておきました。これ500ミリ入って 0.75 ポンドなんですね。かなり激安で、不安になるぐらい激安なんですけど、どんなもんかって っていうのを試してみたいので一応買ってみましたでこれもプライベートブランドのブーツのクリーニングフェイシャルワイプスこちらは化粧落としシートですね一応日本から持ってきていて私が一番好きなのがこのビオレの服だけコットンなんですけど まあ、それに似たような感じだったらいいなと思って買ってみました化粧落としのオイルっていうのがあると思うんですけど私はオイルクレンジングでアイメイクを落とすのがダメなタイプの人なのでこのブーツで買ったクリーニングフェイシャルワイプスがビオレの服だけコットンのように使えたらいいなと思って 買ってみましたであとはコンタクトレンズの洗浄液を買ってきました最初に買ったのがこちらなんですけどブーツのプライベートブランドで発音がいまいちよくわかんないですねでこれが 2.5 ポンドだったんですねすごい安いなと思って買ったんですけど多分これはこちら の商品は生理食塩水なんですけど目に入れる前にコンタクトレンズをすすぐと思うんですけどその時に使えるのがこちらの生理食塩水だと思いますだけどこちらの生理食塩水だと消毒ができないんですねっていうのに後から気づいてこっちを 新しく追加で買いましたすごい不要な買い物したなと思ってるんですけどこっちだけで良かったなって思ってますこちらはですねディスインフェクツって書いてあるんですけどこれが消毒っていう意味ですこちらが日本でも使っていたコンタクトレンズの洗浄液に値するもの だと思いますでこちらが1つですと 10.99 ポンドだったんですが2つ買うと18ポンドで1本分が9ポンドになるので2つ買いだめしておきましたこちらも買ってしまったので一応使うんですけど コンタクトレンズを洗う時はこちらで使用してでコンタクトをつける前に洗う時はこちらの生理食塩水を使いたいいたと思います。まずはポンドランドとブーツの購入品紹介を終わります。